にテレビが密着取材主人公の俺を差し置いてなに調子こいちゃってるないいもん俺花の穴刃じゃなくてケツの穴刃だから次回うんまい棒は意外とお腹いっぱいになる